え<スピー>、じゃあ今回ね、アホズラとペンギンがコラボということで、コラボではないけど、<スピー>建築バトルをやりたいなと思います。って<スピー>なければ、じゃあまずはテーマを決めましたんで、早速中身を見ていきましょうか。じゃあね、まず1個目。秋を感じさせるもの。ああ、いいね。 確かに今の時期にぴったりやで、家あひつ気づいたああ、<笑>ちょっと<笑>あ、ちょっと待って俺と、あの俺とお題被ったんだけどで、家とガッとえっ、ー、とーペニ移<笑>をしんの、そして願いを叶えてくれあ、何が出てきたのああ個目 ああ、秋を感じさせるものね。まあまあまあ。じゃあ、お題は秋を感じさせるものということで、やっていきましょうか。よーい。スタート。はい。はい あはい、終了。ね終了。早速ね、結果を見ていきましょうか。じゃあ、えーと、まず、つもちゃんから行こうか。あ、オッケー。<笑>じゃあ、つもちゃんゃちょっと案内してくれ。こっち行くと、多分、すぐ見えてくると思う。おー。なんだあれなんか、紅葉感を。あー、あれか。あ、なるほどね。<笑>あ。 はいはいはいはいはい、あの、天才だな、結構。じゃね。あの、僕のはこれです。ふふ、んああ。あー、はい、<笑><笑>おおお。あ、ちなみにこれ中入りますよ。<笑>中入りますよ、これ。ああ。ちょっと待って。ああ。超的なやつにかかったな。え、これちゃんと中入れるかな、実際。 ほら、ちゃんと中入れる。あ<笑>ははい、はこれ、がね、僕の建築ですね。あ、あ、これね、あのー、俺の動画で見た、あの、俺の動画の視聴者とかだったら多分これ結構見たことあるはず。<笑>もうお馴染みの建築ってこと。<笑>あー、